皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月18日、バージョン 5.4 からタロットパック購入のルールが変わりました。タロットパックの赤、青、緑、紫が無制限で買えるようになりましたので、それ以外を1個ずつ買えばいいということになりました。今週は、ビーストパックとタロットパック銀がお店に並んでいました。3000ゴールドで買えるのは初めて知りました。 バージョン 5.4 になってから初めてお店に並べてくれた気がします。占い師は結構使っているんですが、タロットデッキを全然作ってないのが心残りです。回復重視のタロットデッキ A は作ったのですが、攻撃特化とか補助特化みたいなデッキは全然です。4つあるタロットデッキを有効活用しようと思い立ってから何年も経ってしまいました。でも、まあ、そのうちやります。多分ね。